ゼロワン、One. 感謝を込めて、気をつける、ね、ありがとうございました、あしたさあそれではこれからのファイナル10チームの年号を皆さん、お楽しみください。